インテンションといえば、声優の中村祐一さんもインテンションの仲間入りしましたね。また一つ先輩になったわけですね。やめてーやめてー<笑>あのもう桜井さんは、この先輩後輩のネタを何年引きずるんだというくらい、えっと、イン インテンションに私が所属になったのが確か2014年くらいだったかなって思うんですけどもだからね、かれこれ私、あの自分のこのキャリアの中でもう半分以上インテンションで過ごしているわけなんですよでその年、1ヶ月だけ私が早く桜井さんよりも早く事務所に入ったのですけれども もうその一年はね、ずーっとお会いする現場、お会いする現場で、おお、先輩おお、先輩って桜井さんから言われて、やめてくださいって、なる<笑>、一年を過ごしてたんですけれども、そうですね、今年は中村雄一さんも、あのー、ついこの間か、ね、入られましたけれども、本当に、最近、インテンションになられた中村さんにお会いしたんです。 事務所の中でたまたま割ったり。で、あってなって。そしたらやっぱ案の定を先輩って言われて、もう皆さん同じに死に方じゃないですかみたいな感じで、ほっとやめてくださいって<笑>なったんですけれども、そんなね、ユーモア溢れる先輩方ですよ。で、一緒にこうやってお仕事できるのが嬉しいなって思いますし、 あの、グラブル的にも中村さんは、あの、まあ、お役もそうだし、プレイヤーとしてもすごい方なので、ちょっと私もいろいろとあやかれたらいいなと、いろいろあやかれたらいいなと思っていたりしております。